エベンツ氏よりやってまいりましたエベンツマットドウエアと北海道情報大学ですはいすいませんちょっとあの昨日からですねかなりカミスぶっちゃけ忘り楽しくてですねかなりはしゃいてしまって喉がかかってしまっています、えー、聞きにくいかとは思いますが、えー、少々我慢して聞いていただければと思いますさああのー、このワードディ会場ですねえー、ちょっと 時間がいいているととののことだったのでちょっと予定してた時間よりも少し早めでスタートさせていただきますということで答えーまあことの皆さん、あのーまあ、予定より曲数ちょっと多い可能性がございますので皆さんをね巻き込んでこの会場をさらに盛り上げていきたいと思いますさあそして私たちこれから1曲目に踊る曲は「4丁目」といった曲になっています北海道と札幌では日本テーマの踊り曲と。 皆さん、崩、まあ、あ の, のその総取り、知らないようだか、曲もしな知らなければ振付も知らないか、何をおっしちゃいます、さあ、この会場にいるということは、皆さんで踊って、皆さんでこの会場を楽しんでまいりましょう、それでは曲の方、よろしくお願いいたします。よ 応援のとおにこの大食い会場を盛りてまいりました。<音楽><音楽> ありがとうございます。皆さん見ていただいている皆さん気づいたでしょうかね。